櫻井さん主催 の, あ の, あの TGS の審査員組みたいな別の飲 み, 会飲み会とかオンライン飲みでほかもう他の人はまあちょくちょく リ, リアル飲みとかしてるけど神谷さんっめったに会う機会ないから怖いと思って。<笑> それは、わかりましたね。あの、近寄りがたいんで。はい、ただ、神谷さんは、アウトすごくいい。こう、優しい。いや、なんか、え、な、なんか表紙抜けするぐらい、かわ、かわいい。<笑>いや、この人かわい い, い。と思ってあの失礼ですけど、かわいらしさありますよ、ね、可愛らしいですよ。いや、そうなんですよ。すこう世間のイメージと全く違う。全然。おそらく Twitter のブロック数、ギネス記録持ってんじゃないかってぐらい、<笑>ブロックしてますけど。<笑> いやあ、すごい。わかります。でも、なんね、作家性のある人たち、みたいなね。いや、グループですよね。いや、まあ、そうですか。でも、世間から見たら、そう、そう見えてますよ、田中さん。いや、ありがたいことです、うん。あの、でも、だから、そうですね。ないい機会だから、こういう自分の心境みたいな話すと、ええ、自分の、これまでの、 生まれて育ってきて、こういう今に至るみたいなので言うと、うん、特になんか自分が突出して何かっていう感じが特にあんまりないままっていうのはすごい起伏があるわけでもなく、なんかこう何か尖ってるものがあるわけがないって感覚なわけですよね。その通りです。いや、うん、あの、それはね、面白いことに周りから見ててもわかるんですよ。ただ、<笑>だ普通じゃねえなとは思いましたよ。なんかね、あの、<笑> 凄みの意味が違うというか、例えばさっき言ったね、飲み会で、富山さんって一言も発せずに帰る日もあるんですよ。<笑>でもなんかわりますね。ねすごく、すごくないだって、いや、結構な人数で飲んでようが、5、6人だろうが、一言も発せずに帰る日がある、うんうん。あ、もう言い方を選ばずに言うと気持ち悪いじゃないですか。<笑>言った。言ったし、<笑> 不, 気<味><笑>不気味以外の何者でも、うん、で、なんか、 写真はずっと撮ってる あ, あ, あ、そうそう、それ言われる。なんか。あの、今も持ってるけど、カメラ。ねカメラ持ってるけど。あの、よくカメラ持ってきてて、絶対料理出されたら、ピッ、ピッ。もうそれが、場がどんなに盛り上がっているか本人まで盛り上がって参加しているのに、料理が来ると写真をこう、必ず撮るでとにかく写真は撮ってるけど、写真だけ撮って帰る 不気味でしょすっごい言われるんですよそれ、うん、<笑>がっかりしたもとも言われるしそれでが<笑><笑><笑>っかりがっかりも言われるそうなんだ本どれとっても楽しい時間余ってるでしせっ<笑><笑><笑><笑>からこのマイペース度合いでしょだからそれはやっぱ普通じゃないですよそれ ね, ねなんか ね, ねでもまだ業界ならいいんだけどうちの子供が小さかった頃えー、えー、まあそういう時ってあのママさん つながりみたいな。幼稚園とか学校とかの、このコミュニケーションというか、はい、普段は設定ない人でも、はい、ありますね。で、えー、その、その頃、子供が小さい頃。僕普通に出勤してた風景、はい、富山さんの旦那さん。なんか、歩い途中、急になんか、カメラでなんもないとこ撮り始めて。<笑><笑>あの人なんか、霊かなんか見えてんじゃないか。<笑> で, で、で、その、なんか、かと思ったら、コンビニで、こっちはちっマジで信頼ないんですけど、コンビニで、買ったなんか、串焼きとかを歩き食いしてるそれ<笑><笑>ダメなんとか思ったけど。なんかね、不思議と業界仲間で一緒に飲んでても、なんかそこら辺の一人旅してる人がふと一緒に勝手に入ってきたんじゃないかみたいな雰囲気なのね。 そうやっぱ独特ですよねいやでもまあ否定はしないというかなんか そ, うそんなふうに見えるところは否定しないけどええそうでもないんですよっていうかだから僕ってめっちゃチーム運営とかあでもふわっとしてるんでしょっていうそんなことないんですよっていうところをねちょっと主張しておきた い, <笑>、うん、いや僕ねそれはふわっとしてるだけじゃねえなと思ったのはやっぱりこの。 独立された時ですね。そうですね。えまあ、独立はですね。ねまあ、独立は、ねうん、あの、大手から独立して良かったことや悩みなど。っていうのは一応。そうですね。だから、さっき、その、ほわっとしてないな。やっぱり、この人そう、ほわっとしてるだけに見えるけど、そうじゃないって僕は思ったな。ちょうど、の。独立されて、はい、あれ、結構。 ね、会社立ち上げるのにも、いろいろ、独自に勉強もされたし、いろんな体験されたじゃないですか。あの、僕、連載読んでたんですよ。ありがとうございます。あれ、意外と。50歳で始めるき、ん、なんだっけなか。50歳からのゲーム会社の作り方。作り方みたいな。うん、これも五5回か6回ぐらい。6回ですね、うん。2020年ぐらいからやってましたよね。僕、あれ楽しみに見て。最後もうちょっと最後に読んだのがだいぶ前なんですけど。 読みました、全部。はい、あれね、そう、いあのー、ゲームインダストリードットビズさんって、だから一般の人ってほとんど見てないから。だから、からあ れ, あれ一般の人見て、あ、これね、ぜひ一生さんですよね、あの、日本語だけですけど、ぜひ見てください。すごく興味、うん、深いことに、あのーはい、同業の方は意外と見てる人いて、うん、なんかちょっとご意見いただいたりい、うん、いろいろねいやいやいやあ。あれ参考になりますよね、うん。いろいろご苦労もあったと思うんですけど。 どうですかもう一年確か1年と1か月ぐらい経ちましてねはいそうですね、うん、どど今どうですかあのいや 楽, 楽というか良かったです本当に良かったですかはい僕の考えだと独立して昔に戻ったなというかああなるほど良き日に、はい、気持ち的には今いい感じですよねちょうどうん そうです。いいことも、悪いこともというか、悪いこともって言っちゃうけど、普通にだから小さいなりの苦労とか食ってくるけど、あのー、感覚で言うと、そう、こういう苦労がしたかった<笑>っていう感じで。ああ、そういう感じですか。うん、すごく。なんかな、僕、グラビティデイズが終わって、一作目出た、 あとぐらいからの数年間、結構、なんかトラさんに煮詰まってる感じがするなと思ったんですよねそす。その通りです。あの、まあまだ、細かく言うにはあれやけど、うん、ちょっと、うん、どうしたらいいのみたいながね、なんか煮詰まってましたよね。ぶれてる時期がありましたね、うん。すごい迷われてるなと思ってて、でも割と、ね、その、独立するんだみたいな話を聞いたときに、 あよかったなぁと思ったんですけど、あれあの、ゲーム会社として名前付けたとき、最初びっくりしましたけどね、僕あの。何ですかでもそうそす。カメラ好きだったから、なんかそのそうですピンボケから撮ったんだろうな、うん、その通り。うん、いや、もともとが、だからボケって、ね、あのー、 もともとカメラってやっぱりパシッとフォーカスが合ってるのが当たり前っていう時になんかフォーカス合ってるとことそれ以外がボケボケみたいなだからボケがなんかこうわびさびっていうか作風でっていうのをなんかこう日本の作家が主にやり始めたらしくそれをなんていうかメディアが取り上げて英語であの BOK E、っていう、ボケっていう、こういう作風があるよっていう、でそのあたりは、えっ、ー、と、まあ僕のなんかなんか全く知らない絵も怒りもない名前つけるのも嫌だしっつうと趣味のカメラに近いなんかでっつうと、その、なんちゅうか、日本人がやったこう、わびさびみたいなのを、 が海外に再発見されて英語になったっていうエピソードがめっちゃいいなと思ってあやかろうと自分の感覚としてはもう全くソニーにいた時と変わんない夫人でやれているいやそれはいいことですよねいや だ, か、うん、だから独立できたんですよいやだからそれこれないので普通は全く自分以外まっさらなスタッフでってわけいかないですもんねはい、うん、そうなんですよちゃんと出資してくれるとか ね, ねいストじゃなくていろいろ現れたわけじゃないですか あそうですね、うんうん、でやっぱ結構ちゃんと価値を見てくれてるんだなっていうのは思いましたけど、あのー、まあそうですねそこも何ていうかタイミングだと思いますねいろんな事情でお互いの思惑というかまあねじゃコラムには書いたから全然いいんですけどこあの意外と意外と話題にならなかったからあれだなと思ったけどだからちょうどだから そうやって独立するっていうタイミングでテンセントさんが何、はい、て言うか新しくそうですよねそう、はい、日本のに支援あの出資したいっていう話が、ねあのまあ、今泉さんです、はいはい、今泉さん今泉さんって僕サイレントヒールで一緒にやってたそうですねあの元コジプロのそうそうそ う, そう、はい、なの で, 仲いいです、ねまあ、ちょっとお声かけいただいてっていうので、うんまあ、お互いすごく今、まあ、タイミング合うんでうそうですね今泉さんもテンセント行かれましたもらおうと思って 比較しようとするとやっぱり。結構気合いも入ったんじゃないですか。だっていや、そんなガリガリ自分で書くのなんか久、久、しぶりだったわけですよ、ね。あの、うん、そうですね。気合いっていうわけじゃなくて、えー、なんか。久しぶりに普通に。ゼロ、ゼロから自分でみたいな。のをやって、いや、めっちゃ楽しかったんですよ。<笑>なんか本当に。なんか三つ打つ企画考えてみたいな。 感じで大きいいののから小さいのでまあで溜まってはいるんですよねだからずっとソニーにいるとまあ比較的だから小粒な感じだけど面白いと思うんだけどなみたいな種があるのをちょっとアウトプットしてたら楽しいなと思ってあ の, なあのそういう意味では今回のこれでちょっとあ自分まだ やりたいと思ってるしやれるしみたいな再確認できるわけですね、はい、すごく良かったですそれが企画3つぐらいあって1個目が攻めすぎててさすがにそ苦笑いされた あ,、ねはいうん、あれ、まあ、言える言えないあると思うんですけどダメだったら P 入れるんでどういう企画だったんですかあれはでも概要でいいです概要でまあ概要というかあの攻めすぎた企画ってどんな企画なかあの僕は言っちゃいますけどというかあの いや僕が幼少期に、ええ、すごくショックを受けたやつを原案にしたほうほうほうゲームですかショックを受けたって漫画です漫画<笑>をあの先生の<笑>を原案にしたこうだから普通にゲームっていからあのもっとえっ、ー、ともっと小粒なっていうかスマホとかのほんほんなんかこう はい、じゃああゲームジャンル的には何になるんですかそのアクションとかいやアクションのベンチャーだと思うけどそのストーリードリブンというかあの、うん、ストーリーなぞって34時間で終わるような感じのあれで、はい、えー、っと s <音楽>が原作だからある日大人が子供もを<音楽><音楽>「いや攻めてますねあの子供が大人を「っていうのはまだなんとなくありそうな気がするんですけど。 の子供逆なは、ね、だからどうやって生き残るかっていう子供の話、あなるほどもういわゆるあの大人だけがある意味あのゾンビ化するじゃないですけど、そういうことですよね。そうですねうん、なるほど。それで子供のサバイバルものみたいな。そうです。で、その時は企画書の上にこう、見つかった子供が。<笑>ああ、よかっえっと、<笑>あの、責めすぎですね。<笑>あの、<笑> 今ちょっと視聴者の方には聞かせれない表現が入りましたけども、えっとですね、割と番組の中でもこんなとこ攻めてるねって言われる僕でさえ、ちょっとそれはあの責めすぎだと思いますい。あのこれは出資できないです、ね。あ、ダメか。あ, あ、っていうかダメです。はい。あの、はダメです。あのあらゆる決済権限持ってる僕からしてもそれはダメですね。視聴者、<笑> そ, れはそれダメです。<笑> パーポ見せた瞬間の顔色がすごくてえちょっと<笑>ちょっと待ってください、パーポにひょっとしてそのイラスト的なものが入ってたんですか<笑> い, やーあーいや、すみません、ちょっとあの、すごい失礼しりりて。<笑>それを、あの、申し訳ないですけど、アホか、<笑><笑>ないわれですからね、ダメなんですよ、ね。絶対無理ですから、それ。すごいな。 すごいっす、ね、まあクリエイターですからねいいかっるいかっるまあどこの世界にクリエーターも行っちゃってる人はいっちゃってますからそうかでもそうですかじゃあ独立してよかったですね本当にいやあの楽しいです毎日すごく原田さんも 逆, 逆バーですけどうちもなんていうかオフィス近いんですよ割と、はい、頑張ればここから なんなら 歩, 歩, 歩くのがいいかなタクシーでちょっと行けば着くぐらいの目黒にあって、はい、目黒と歩けますね<笑>なんなら歩けますあのいろいろ整備しなきゃと思ったけどなんでかバーができたんですよね最初バーがあるんですか、えー、ああいいですねでもこんなんじゃないですこんな立派なんじゃなくてちょこっとした、うん、ああでもちょっとしたバーで、はい、ちょっと夜みんなで呼んだ逆に逆にいらっしゃあいいですね そこに自爆例が出るようになるといいですねただ<笑>さだって写真すごい撮ってるわけじゃないですか確かに1枚ぐらい写んないですかで写ったことないですかどうやるいやないと思いますそうないうの、ね、写真すげえ撮る人にかけてこれなんだよなよ、ね、そうプロのカメラマンとか ね, かねそんだけ撮ったら一枚ぐらい撮れませんって撮れませんって言うからねいやだ写ったら写る理由が あるそうなんですよね、うん。カメラって意外と知られてないことを。いや、逆に映ったらってって、昔のフィルムならまだロマンがあるけど、うん、CMOS に例って映るんっていう、あの、い。いや、だから、<笑>そいい子なしですから。<笑>あの、<笑>いや、だからあのって、あの、僕、とある雑誌の副編集長に聞いたんですけど、うん、とある雑誌です、うん。その、いわゆる心霊写真とか投稿される。 でやっぱりその一眼レフブーム、僕らは子供の小学校ぐらいの時のお父さん、はい、自分たちのお父さんの世代の一眼レフブームの時に、すごい投稿が増えています。ですって、心霊写真の。それが全部軽文社のあの、はい心霊、心霊写真第100回に載ってるわけですよ。で、の第2次心霊写真ブームっていうのがあって、はい、それがいわゆる、まだ今でも売ってますからの、映るんです、はいはい。あの、富士フィルムの。映るんですが、めちゃめちゃ世の中に普及した時に、第二次、 心霊写真ブームというのがあったんですよ。で、なんとですね、これはあのおっしゃる通りで、あのデジカメの登場によってその投稿数が一気に激減する下時期があるんです。そうすそうです。なんですけど、第三次が来るんですよ。これなんだと思います？第三次が来たんです。そうなんです。分かんない。分かんない。Windows 95でたじゃないですか。はい。Windows 95、98あたりあそこら辺にもう一回ピークが来るんですよ。なんで ？Photoshop の登場です。<笑><おー><笑> あ, あれで投稿数がすごい増えたんですよやっぱりフェイクちょうどその頃レイ恋愛が疲れるようになった時期です、ね、そうですうう あ, のある意味誰でもできるようにな角田二郎先生は逆にそれでもうあの鑑定やめたって言ってますけど、ね、あそうなんですか あ, あお話聞いたことあるんですか<笑>いやちょいちょい記事で読んだいい で, す記事で書いてましたああ、そうそうあ偽物が多すぎてそうですそうですだから本物が分かんなくなっちゃいますもんね、うん まあ、十万点ぐらいだったら一点ぐらい本物があるんでしょうけど。いやでも昔はなんか裏返しててもこう感じるっていうか言う、はいはいはい、言ってらしたんだけど、はい、何だったんだろうなっていう。<笑>あのでも、え、心霊写真感じるんですか<笑>って言ってましたよ。て, 言っても、ね、不思議なもんですね。そう、どういう仕組みなんだろうな、それは。例えばさ、こ, この映画面白いよみたいなのありますえー 仮面ライダー龍騎エピソードファイナルはいいですよ、すごく。あ、そうですか。はい。<笑><笑>うん、予想外だった。いや、ちょっと今のは。そっちか。キウナムコとあの、軽井沢に保養所があったんですけど、すごい人いるんですよ、あの、某ソウルキャリバーの某プログラマーは、うん、その、軽井沢の保養所のある場所から、 この先は行けないあ普通の道ですよ、だ、う、め、ん、だ、どうしてもだめだっていう、でも、周りは何にもないわけで、いや、行けますよって、ずっと行くんだけど、絶対に行けない、絶対に行けないって言って、プログラマーだから、なんだよないですかその、プログラマーとある意味プログラ、ねそう、ゼロイチの世界でやってる、なんかそういう感じじゃないけど、やっぱり感じるらしくて、うんうん、絶対に進めないっていうから、めっちゃ迂回するみたいな。 いやそういう人もいるんでああんか同じ見えてる景色でも多分処理してるこう、うん、脳の行動が違うんでしょうねあれね、うん、そうせっかくあれなんだよ、うん、なんで持ちネタなんで喋っていいですかどうぞどうぞ「まあ、サイレン」っていうゲーム作ってつんで取材と取材というかあのメディアの。 あれとかで会った人には、うん、廃墟探検家の方を紹介されて「あのー、今度うちらのなんていうか活動一回混ざってみますか?」って言われて「ああでも廃墟散々行って実はちょっと飽きてるんですよ」って言われて「うん、今ちょっと樹海が来てるんですよね」っ て, って「樹海探検今度やるんですけど一緒に同行しますか?」って言われて。うん いや、行きます、行きます。つっ て, ってでも。その時もちょっと舐め舐めてたというか、樹海中でもって。だけど、ちょ、っと何の音車です。あ、びっくりした。あら、さあ、もうやめてくださいよ、もう。いや、だって、聞いたことない。俺、ここに長くいるけど、こんな音聞いたことないから、びっくりしたよ、はいはい。車です。はい、車、車。